キングプリンス高橋海人、平野仕様に嫉妬絶対安すね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの高橋海人、こうは正式には、はしごだかが29日放送の日本テレビ系、上田と女が吠える夜2時間 SP、夜9時に出演。恋人の異性の 推しについて考えを明かした。高橋海人、恋人の異性の推しにはき持ち。この日は異性の推しがいることについてありかなしかトークを展開。高橋は恋人にジャニーズなどの異性の推しがいることについて、僕は絶対安値と、日頃はアイドルとして押されるそばであるものの、否定的な意見を明かした。さらに、検索履歴に、男性、アイドルの名前があったらと聞かれると、高橋は、 絶対安すねと検索するだけでもやきちを焼いてしまうと語っていた。高橋海人、平野耀へ嫉妬検索履歴に男性アイドルの名前があったら、されたら僕もやり返すと思いますとも告白した高橋。平野耀とか検索されてたらめっちゃ安すもん。だから僕も可愛らしいなっていう人の検索をする。目には目を歯には歯を。検索には検索をと、平野の名前を出した上で。 不思議な言い回しで仕返しすると話した。MC のお笑いコンビ、クリームシチューの上田真也に、どういう意味で平野君を調べたかわかんないし、と言われても、顔っすよ。顔でしかないと睨みを聞かせて断言。高橋は平野の名前が検索されていると、そっかくんは潮顔、派手、俺みたいな特濃ソースが嫌なんだと落ち込んでしまうと語った。モデルプレス編集部、情報、日本テレビ、ノットスポンサード、